私の新たな力。 オーララサンクチュアリすすにやめてかります。コスモブループレ オーロラサンクチュアリあた私 の, の, の, の出番だね。 世界を変われ。遠藤とフェニックス。し敵を待ちます。コスモブランプラネット全て掲ります。オーロラさん、口割り。